ディーラーに配備され始めた新型プリウス、私も一台を借りいたしました。日本刀のようにスタイリッシュな外観と、ロケットのような内装、外観を取る時間も場所も確保できませんでしたが、そういうのは他の YouTuber の仕事、横一本のテールランプ、面接で音車っていうみたいに、どのメーカーも一車種は出す決まりでもあるんですかね。スパッと切り落とされたテールエンド、後方のランキー流も抑えられていそうです。でトランクを開けてみて真っ先に思ったんだけど、 角っこが指に刺さるような形状してるんだよね。丸められてはいるけど、危なくね。リアシートを倒すとフルフラットになります。昼休みや長旅中に、車内で寝たい人には大変便利です。スペアタイヤ、いやー素晴らしいですね。ボンネットの中は、エンジンカバーが取り払われ、配管が少し変わったのですね。ご丁寧に、ハイブリッドリボーンと書かれてるな。実はこの車、新車からまだ500キロです。 タイヤは前後とも、19550R19 のブルーアース。スタッドレスじゃない点は優位。というわけで走り出していくのですが、着座して真っ先に思うはずです。見にくいと、車両の感覚を異常につかみづらい気がして、左右どっちを見ても。 このぶっといピラーがクソ邪魔です。そのうち慣れますが、歴代最強クラスで、初見さんに不親切な車になっちゃってますな。これは排気量2リッターのモデルだけど、ダラダラ踏んでる分には、わずかにエンジンのトルク感が増えたかなー程度。でも踏み込んでいくと、これは2リッターターボかそう思わされる加速をします。横幅は1780ミリ、仙台よりわずかに大きくなりましたが、こういうところのすれ違いは、数値よりは窮屈。 それにしてもこの運転席、ハンドルとメーター周りのデザインも、寝ているフロントガラスも合わさって、ロケットみたい、踏んだらむっちゃ速いし、遊びが少なくて初期からクイックに動くし、速い車に乗ってる感がある。これが借り物じゃなかったら、完全に走り屋 や, やってるところだった。というわけで新車から500キロのレンタカーなのに、泥だらけになりそうな狭いところに来るという、そりゃそうだ、今日は不幸にも日曜日。 人が多いところじゃ、試したいことも試せない。初詮は 1780mm なので、タイヤがどこにあるのか意識すれば、すれ違いも普通にできるようになります。ただねー、視界が絶望的になっちゃって、フロントノーズが長いような感覚なんだよね。市街地で乗りやすいかと言われると微妙。これまでだって空力的に理想な形状のため、視界は犠牲になってきたけど、今回はちょっと、攻めすぎじゃないちょっと大きくはなったけど、コンパクトカーサイズではある。なれる でも、やっぱりこの形を運転させるのは不親切すぎる。ノリで走ってたら、実はかなりスレスレだった。そんなことが頻発するのはなんでだろう。白くてシンプルだけど、なんか見づらいナビ。風で草木が揺らいで、ソナーが誤作動して邪魔してくる。おい、草。さ、懐かしいな、R35 にもあったようなこ う, いう現象。というわけでいきなりですが、エンジントルクと小柄な車体を活かして、 ガンガンにヒルクライムをしていきましょう。動画の構成について悩んだ結果、最初に街のリフィールを述べるより、まずスポーツしようと決めました。このプリウスのステアリング、かなり切れます。研ぎ澄ましたナイフのようにシャープです。そして加速もむっちゃ速い。ベタ踏みしていくと、2リッターターボと区別がつかない加速感でガンガン伸びる、言いづらいんだけど、軽いリで踏んでたら、ポンポン100キロ出ちゃいます。従来型なら絶望的に伸びていかなかった上りの急坂を、 スープラの SZ 系のように駆け上がっていく。早すぎないけど事故るには十分すぎる。免許取ったばかりの若者には、こんなの買い与えられない。なんだ今のハンドル操作は。このプリウス、後で愚痴るけど、足がむちゃくちゃ硬いんですよ。それに合わせてスタビもガチガチに強化。ほっとんどロールしないです。挙動が完全に2リッターターボのスポーツカー。走り屋を追い回せる、ノーマルモードとパワーモードで、ハンドルのセッティングも変わるんですよ。切れば切った分だけ。 ぐいぐいとインに切れ込んでいく。ロールの収束が早いから、そういう動きをする。でもなんか、センターのところだけ重いから、旋回初期の切り始めだけ、なんか接続が安定しない感じになっちゃう。じゃあノーマルモードはどうかというと、軽すぎて、段差を超えただけでハンドル動いちゃう。遊びがあるから火事は取られないけど、一長一短というか、 これは適宜切り替えて最適なものを探る楽しみがありますな。パワーモードだけじゃなくインディビジュアルモードもあるからハンドル一つとっても研究要素だ。動画内の手さばきで察しがつくと思いますがステアリングと打角の比率的にはまあ普通って感じです。もうちょっと少ない打角でフロントが大きく切り込んでくれた方がこういう道も楽しいんじゃないかな。なんというかフロントのアライメントはトーアウトになってるっぽい動き。 ハンドル振れば、初期から頭が入る。でも前側のスタビの方が強いからかな。横方向に荷重をかけ切った先で、フロントのロールが突っ張るような感じ。ロッキーの時も同じような動きをしましたが、アンチロールバー高スタビライザーでもって、アンダーステアになるように仕上げてますね。でもなんというか、加速に移っている時、突然まっすぐに戻ろうとする気がしたんだ。シャープな加速とクイックに切れ込むステア、これからぐちる硬すぎる足。 これでスポーツマシンとしての過激さを出したわけか。でも、g r 系統のマシンのような、全体で調律されてるような動きではないんだよね。そうは言っても一般人にこのレベルは十分すぎるだろ早すぎて危ないレベルだぞ。1.8L や PHV はどうか知らないけど、この 2L モデル、もうエコカーじゃないんですよね。やろうと思えばエコもできる。加速が激早になったスポーツマシン。いやむしろ、スープラの SZ を、FF でハイブリッド化したらこうなる。 そんな感じの車だよ。タイヤから音が聞こえてくるくらい攻め込むと、やっと荒削りなところが見えてくる。スポーツマシンとしては86以上の刺激。自転車に突っかえてしまったし、あれだけ登りを飛ばしていたのに、なんか元気な86に追いつかれたので、せっかくだし追いかけましょう。おいおい、かなり攻めるなあ。危なくてついていけないぜ。86でもランエボでも WRX でも、その気になれば追い回せますよ。 仮設して帰る予定だったのですが、面白いことになりそうなので、このまま追いかけてみます。狂気的な爆走で逃げるかと思ったら、ほどほどなハイペースクルーズしかしてくれませんでした。おいおい、その黄色信号突っ込むのかよ。縁がなかったな。そう思っていたらすぐ先の信号機で引っかかってたので、約12秒遅れで追いかけます。 さっきもちらっと言ったけど、リボーンプリウス、左右確認をするたびに、A ピラーが視界の30パーくらいを遮ってくる、運転席とフロントエンドまでも遠いんでしょうね。住宅街の路地で、頭から出る場面も、気をつけていかないとリスクあると思う。センターラインもなく、路面も荒れた区間。このままダウンヒルに入っていく、車重の重さに引っ張られる、鈍重 f f なプリウスでしたが、実はダウンヒルこそ楽しめるんですよ、というのも、 車重とロングホイールベース弱アンダーなセッティングゆえ驚異的な安定性でタイヤをしっかり路面に押し付けてタイヤグリップを左右方向に使い切る細い横幅を生かしそうやって駆け抜けていけるんですよ持ち前の加速力で対向車が来る前にパスしようか悩んでいたら電光石火で譲られてしまったなリボーンプリウスになってもその強みは健在見えてる範囲なら安全にいける タイヤグリップを感じながら、思い切りタイヤに荷重をかけていけ、カーッという音がタイヤから聞こえる。それくらいの領域で、どっしり安定して駆け抜けられる。前後方向に減速を入れるところ、ブレーキを抜いて、ハンドルを切り始めるタイミング、ロールさせる時間、インにつくタイミング、次のコーナーへのアプローチ、全部制御下に置ける。重いけど、その重さでタイヤを押し付け、驚異的な安定性を生んでいる。タイヤが鳴るような領域まで攻め立てても、 フロントがちょっとアンダーっぽくなるだけ。その動きが変わらないからこそ、限界に挑んでいける、ブレーキフィールもかなりいいんですよ。初期は普通なのに、ギクシャク感なく、かなり強い制動力を立ち上げられる。前を塞がれて863は不満でしょうが、おかげさまで、リボーンプリウスの操る楽しさを、フルに伝えることができました。さっきちらっと言った通り、GR のチューニングが待ち遠しくなる。まだそのレベルでしかないんだ。全体の調律がわずかに取れていない。 そういう進化の余地を残しているのに、こんな世界で駆け抜けられてしまう。ああ、この車借り物なんだよ。自分のだったら、前に出してもらってから、86とダンスパーティーだったのに。つまりだ、このプリウスは、GR86 やスープラと、同系統の車として乗ってしまうということだ。エコそれは平地の移動時や。 詰まった時の話よっしゃ踏んでいこうと思ったら対向車線にパトカーが見えたときエンジンを切って流せるということモータートルクが PHV ほど大きくないからかエンジンを切ったままモーターで転がして燃費出すそういう走りは先代の PHV ほどは使えないな単純な燃費性能で比較するとそこまで大きな変化はないのかもさっきも言ったエコとスポーツの両立。 この場合のスポーツというのは、重さと安定性を生かして、タイヤグリップを使い切れるということ。エコカーの代表格だからって、燃費だけが進化じゃないんだと、というかこれ最初に撮った映像なのですが、なんかステアリングアシストが働いて、ハンドルを持っていかれるんですよね。左カーブの途中に歩行者さんがいたから、かわしたタイミングでアクセルを抜いて、V の字のラインで戻るんだ。ステア操作へのマシンの追従性は、 くねくね道を流している程度でも、大きな違いとなって現れます。というかクラウンクロスオーバーの時もそうだったんだけど、ステア操作だかクルコンだか、自動運転アシスト系、どうなってんのクルコン操作ボタンのところにもあるし、メーター内の設定ページのところにもあるし、カーナビ内にもそれっぽい項目があった、車線逸脱防止装置、どうやって全オフするんだ最終的に切れたっぽいけど、どのタイミングだったのか、いまいち覚えてないのよ。 そういえばクラウンクロスオーバーもこのプリウスもクルコン使用時に前車に追従するかしないか選べるようになりました。だから何というとですね、例えば深夜の高速を110キロで流してる95キロで走ってるトラックがいるどこかのタイミングで追い越し車線に移るわけですが近づきすぎると勝手に減速始めちゃうんですよ。 かといって遠すぎると、追い越し車線塞ぎになる、ペダル操作不要で楽なのですが、自動追従式クルコンには、そういう弱点がありました。切り替え可能だと助かる場面もあるが、そもそもどう使うのかわからないんだもんな。さて、今のところこのプリウスの最大のボトルネック、足の硬さについてです。バネレートも減衰も、ガチガチすぎます。軽い段差くらいなら、 遠くてコツンと押さえ込んでくれるんです。ダンパー自体は動いてくれるのですが、そもそもストロークが短すぎて、吸収できずに揺れが体にダイレクトヒット。さらにひどいことに、急加速しながらコーナリングをしていると、ジャンプしてしまいます。取ってなかったけど、本当に飛んだんですよ。浮いている間、タイヤが路面とグリップせず。 タイヤ2本分ほどアウトに横移動しました。路面のくぼみが視界に映るたび、ああ、また跳ねるのかと思ってしまう。スタビも効かせすぎてるんでしょうか。片側のバネが段差を踏んで縮められた時、なんか反対側も引っ張られて動いてるいくらスポーティー感が出るとは言え、これは許容しがたい硬さです。こんなの通勤の足にするなんて無理。あと、クルコンシステムのせいなのか、モードによるものなのか、検証できなかったけど、 回水ブレーキの効き方が状況によって違うんですよ。動力に対する制動力の立ち上がりが特に前の車に合わせて減速していく場面においてかなり変動するんだよな。クルコン設定は切ったと思うのですが何なんでしょうかよくわかりませんでした。あとは内装おしゃれかつ革新的に作ってあるけど素材そのものはプラスチックですな。まあこんなもんだよねと思えるレベルだけど内装に高級感はないです。 ミラーのコントロールだけ、レクサス照準っぽいですな。レクサス照準。あとは、左手のアームレストとして使うことになる、センターコンソール、素材硬すぎ、あれスマホ、きっぱにしてたっけそのレベルの硬さです。あとはシートが体に合わなかったですね。お尻のちょい上、腰のところが、どうやっても密着しなくて、常に背骨が曲がってる感じ。これと足の硬さによるダブルパンチで、たった4時間で、我が PHVGR の、 長旅12時間分以上に体が疲れた。実はこの動画、土曜日の夜9時に出発して、寝ながら下道を12時間走って、4時間だけ試乗して、日曜の夕方に隣の漫画喫茶で編集して出してるぜ。何を言ってるのかわからねえと思うが、私はこのまま、日曜の深夜に東京に行って、3から4台はなんか乗って、あわよくば下道で帰ろうと思う。重さを快適性に変える、GT カーナプリウス PHV、モデルチェンジによって足はガチガチになり、 そんな要素なくなってしまったのか。乗り換えをちょっと検討していたのですが、この硬さと総合バランスなら、最低でも GR は待つかな。見た目からしてミサイルさせない。なんて言ってる視聴者さんはいたが、この形状、マジで運転しづらいぞ。そんなところで、言いたいことは一通り言えました。ダーラダラ流してるだけだと、すぐに特別感が薄れて、平凡な車になっちゃうんですよね。そんなプラスチックの車内で、 強い衝撃ばかり食らうのが、通勤時間の中身になると思うとな。というわけで、もし GR が出ることがあったら、また試乗車を探そうと思います。乗ったことないのに例えに出した、SZ の方のスープラも気になってきたな。はい、ご視聴ありがとうございました。